こんにちは子どもたちは叩くな自分自身の反省も踏まえて聞いてくださいえ僕は叩いたとかじゃないんだけどねないんだけどちょっと聞いてください僕も感覚が狂ってましたえこんなコメントをいただいたんですあつとしさんありがとうございますうが、えー、さんの動画を毎日視聴しております子供が2人が剣道を習っており特に長男坊が気に入って見ていますありがとうございます本当に毎日見ていますありがとうございますえなぜ視聴するようになったかといいますとここからね息子は3歳になる前 くらいから剣道をやっておりますが現在小学4年生ですが他の子に勝てません、えー、そしてそんな中ここからね先月急に先生から足が良くない継ぎ足をするなと激怒され左足をしないで何度も叩かれ耳ずばれ以上の腫れ方になっており稽古中ずっと引きずっていました 息子はそれから剣道に嫌気がさしてしまいましたが、先生たちと話し合い、気持ちを新たに今も頑張っています。息子は一度も剣道をやめたいと言ったことはなかったのですが、初めてでした。息子が苦しんだことは、体よりも剣道で打たないはずの足をなぜ叩 か, なけ れ, 叩かれなければならなかったのかわからない。なぜ先生は傷つける必要があったのか、理解に苦しみ、心が痛んだと言ってました。ですが、先生が強くなるから、 とか期待してるからとかそんな言葉で片づけていましたがそんなときに宇賀さんの左足イエローはレッドなんだという動画を見てすぐに息子に見せたところ理解がしやすかったために毎日見るようになったのです何よりも子供は試してみたくなりもう一度立ち上がりまた頑張って続けています私は息子を応援しています。本当ににあああのこのののこういういいいコメントををただいてそれを僕があの奥さんにね ちょっと話したんですよ。こんなコメントをもらったんだよ。で、その後に僕はちょっとポロっと言っちゃったんですよ。あのこれでもね、剣道だとあるかもしんないみたいなこと言っちゃったんですよ。要するにそのみんな手で打ってると思うんだけど、 本当は足がすごく大事で、えー、その次足っていう悪い足の癖をつけると、なかなか上手になっていかない。それぐらいやっぱ良くないことで足を大事にしてあげたいと思ってるんだよね、みたいな話をして奥さんの顔をパッと見たら奥さん激怒してるんですよ。もう目真っ赤にして、何それと。 何それで、奥様はあの、剣道やってないんで、あの、この剣道界のこう、なんとなくわかるみたいな僕はちょっと言っちゃったのもわかんなくて言ってんだけど、 昔からはまあ水泳やってたんでね、子供の頃は、水泳やってて、そんな殴られた、あの、叩かれたこと一回もないって、ビート版で、なんで言ったとこできないんだ、ここ、ここはなんとかだって言われたこと一回もないよって言ってるんですよ。そんなところに、えー、息子預けたくないって言われたんですよね。もう怒ってるから。ね。それで、えー、その、なんていうかな、よく問題にならなかったね っていうわけですよ。で、そんなに言われて僕もハッとしたんですよね。あ、僕の感覚完全に狂ってるわと思ったんですよ。確かに最近そういうピシパシっていうのを見ないし、僕自身もやったことないんだけど、でもどっかね、剣道界ではそういうのはあり得るなって思っちゃったんですよ。あり得るな。子供の頃それぐらいのことあったなっていうふうに思っちゃって、それを 反省してるわけなんですなんで本当にもう感覚狂っちゃってるんで、えー、ここはもう気を引き締めてね、えー、子どもたちと接していきたいと思います、えー。剣道人口が減ってる減ってるって言ってますけどこういうところももしかしたらあの関係あるのかなと思って子どもたちが少しでも楽しく稽古できるように僕も気を引き締めていきたいと思います。大人の人、えー、ぜひ子どもたち大事にしてあげてください。子どもたちはたたくな。もちろん指導もあると思いますが。 えー、その先生が思ってる以上にあの意味がわからなくて、そこで傷ついてる人もいるっていう話でした、えー、今日も見てくれてありがとうございました。またいつかお会いできる日よ。